あこの、のだくどうに言うぜ一しここている国の仲間たちを倒せ命令だ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 これでスッキリしたなねえあれ何よお前の動くところは初めて見るよナンバーは16号16号かなるほど俺たちより前のタイプか16号だと16号なんて俺は知らないぞああいつらが ドクターゲロの言っていた人造人間かトランクスお前が言っていた人造人間はあいつらで間違いないかは、はいで、ですがあのでかい16号は知らない何少なくとも俺の時代にはいなかったあんなやつど、どうなってるんだふん、<笑>どうなっていようと関係ない俺にやられる腎臓人間が増えただけだそういえば ドクターゲロはあいつなら死んだ今さっきなお死んでいる了<笑><笑>さあ行こう行くってどこにドクターゲロの言いなりになるのもシャクだが俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからなまずは孫悟空を殺しに行く16号お前ももともと 孫悟空を殺すために作られたんだろう。そうだよしなら決めるま、あいつらどこへまさか悟空寺に行くつもりじゃだってドクターゲロの目的は悟空をやっつけることだろう。わ、これごい一時で聞いたことができる一時で聞いたことができるそんなことはどうでもいい こ, この俺を このベジータ様を無視しやがって！おいタイファイ、え、你もうアビダ、え、可以用大爆走機了。これも炸車。よう、まだこんなところでうろうろうしてやがったとは意外だったぜ。貴様ら、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。 孫悟空のところよ殺しにねやはりそうかだが行くことはできんなこの俺が貴様らを片付けてしまうからだサイヤ人というのはどうも自信過剰だな半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる人形のくせにガタガタ抜かしやがってどいつからだガキか女かテクノボーか それととも3匹まとめてて片付けて欲しいかそうだ16号あんたの力が見てみたいしやってみてよ断る俺の相手は孫悟空のみだつまんないわねじゃあいいわ私が大丈夫ですかベジータさんもう来やがったか鬱陶しいやつらだこれからベジータは18号と戦うんだ 邪魔はさせんぞ。なん何だ と, とはいえ、見てるだけってのもつまらないかてわけだからさ、こっちは一対一で思い切りやろうよ。あ<笑>あ、確かに。でも、今日は、ジャマー・サセンこー。ジャマー・サセンゾー。ジャマー・サセンああ、ジねマー・サセンゾー。左手狂的、就是这里开始的<笑>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 點唔係喎頭先個應該用大腊嘴攻嘅喎嗯，嘩嘩大打你嘩嘩嘩我嘩嘩嘩嘩打中你。嘩喂喂喂 抓住了哇啊到这样我的爱了我的爱好了我的爱好了我的爱 下来有没有机会等于上了等级到 哇哇哇哇哇哇哇哇哇搞咩大佬。喂卡攞幾頂咗归死人人追人 <laughs> 我叫 Super Famous <laughs> 啊頂咗归打啪會完左 あなたがここまで戦なんてさるでも、もう、限界みたいだね。そろそろ、終わらせようかな。お、oh. 右手左手左 对 t 最痛， g 一 e I got toy more than I told him. Simpai Suruna, Doids, my mother, ictator Hayaku, Sensu, Kwasity, Arundana, Satay, i c t じ s i o k a h d o r あんたっってガキっぽいよ17号そうか別にどうでもいいけどあとで町に寄ってよさっきので汚れちまったから新しい服が欲しいんだよまいいだろう待てなんだお前たちの目的はい一体何なんだとりあえずは孫悟空を倒すことだななぜだなぜ悟空を狙うこいつはただのゲームなんだ 孫悟空はこの世で一番強いんだろ人間ではそんなことはやめてくれ無駄だ俺たちは孫悟空を殺すために作られただそうだそんなことより早く、はい、と早くて誰か<笑 celebrities>、まあ、じゃあね バーイみみんなを助けなきゃセンズのことを知っていて見逃したとは お, お俺たちなぞ殺すまでもないということかクっ<笑> 哇彼得自尊心真係碎晒啊！真係已经比下級战士超都已经算啦撒人嚟啊，大家都係。但係一個女人打败咗。摩都同话撒失嚟一個超级撒人居然比一個女人對冧咗。卻屌埋左手唉。 フリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかったははっきり言うぞソンがいくら強いと言っても絶対に勝てっこないとにかくお前たちはまずソン悟空の家に行ってやつをどこか別の場所に移すんだあれこれ考えるのはどちらにせよそそうだなでピッコロはどうするつもりなんださあな 都是咁嘅嘢原本劇情呢我记得係魔童呢就一就慢慢變咗做 s e 士战士比咗好人嘅嘛然之后呢就暂咗兩站就话好似话我哋一堆嚟唔知比我话然之后魔童呢就好似你唔好唔知得呀当初就係当初就係你用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 即其是在尤其是在尤其是在尤其是在尤其是在天其是成日其是在嘛，但是在限都成日尤其不在位置冇咁多其化嘅。尤其是在尤其是在尤其是在 サイヤ人にだって負けはしないって。つまりピッコロは神様と元通り一人に。ナメック星人の戦士に戻りに行ったんだと思う。まあ、電波に。では神様はいなくなって、ドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか。まあ、ねこ以外だけど。<笑> ピッコロが神様の後をされて。なんか、名刺読むとね。大。くなっちゃった。ピッコロを噛それだけ。あいつが追い詰められるほどと、とんでもない敵だって感じたんだろう。おと、い、いえ。ベジータさんはどうするつもりなんでしょうと。い、いえ。もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってなは。 もうみんな分かってんだ知らないのは父親のベジータだけさまベータえそそうでしたかすいません別に謝ることないだろう俺は一旦チャオズのところへ戻る再び雲行きが怪しくなったら駆けつけるわかった俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ尊に伝えておいてくれ無理するのと 好咁今集又點 短, 短地啊，咁即係呢条片叫得留下黑黑记得同埋 s e 条片即係咁记得 subscribe 我嘅 channel, 咁记得咁麻中仔，咁下次出片準時收睇。好我哋下次見，拜拜。